この動画は呪われているので見ないでください。解説付き動画の4回目は愛知県のサン根ネさんを紹介させていただきます。シリーズ累計の再生回数は21回にも及び、平均7回と片手で数え切れる限界を突破しました。突き抜けましたね。動画はサン根ネさんスカイライン玉リ料金所を通過したところからスタートします。 なぜ途中からうく主はちょんまげつけたまま料金所を通る度胸がなかったと供述しております。ものすごくかっこ悪い自覚はあったのですね。料金所のおじさんが笑い死にしなくてよかったです。悪質な威力業務妨害が行われるところでした。 三ヶ根山スカイラインは愛知県西尾市から三ヶ根山を通って玉郷市へ抜ける全長 5.1km の有料道路です。二輪車は280円なので、キロ当たり約55円ですね。三ヶ根山山頂付近は大変眺めの良い場所になります。オシャンティーなカフェで風景を楽しみたいです。 残念ながら雰囲気がありすぎるメシアが一見残っているだけです。他の商用施設は絶滅しました。メシアが休みだと自販機すらありません。その場合、食料は自給しましょう。いっそ、お湯とカップ麺を用意するとか、ラーツーとかいうやつですね。ちなみにサンガネさんは廃墟マニアに有名らしいのです。廃墟は道路から見るだけにしましょう。 なぜか陶器にはイルミネーションが行われています。これは2011年に撮ったものです。夜20時から朝8時までは道路が閉鎖されるので、朝まで閉じ込められないよう気をつけましょう。下界から山頂付近に出る未舗走路があるらしいのですが、う p 主が調べたところ、バイクの輪立ちで道路が壊れます通行ご遠慮くださいとの看板があるようです。う p 主は良い子なので通行を諦めました。 セロワの山を荒らす害獣として忌み嫌われているのです。このままでは狩猟対象になってしまいます。動画の撮影は2020年11月下旬でしたが、冬場だと太陽光が三河湾に反射して綺麗です。この静止画だと焦点距離100ミリ相当です。熱心みたいなものが映ってますが気のせいでしょう。こっちはスマホで2019年に撮ったものです。 拡大してみました望遠がなくてもデジタルズームでごまかせそうです画質を気にしてはいけませんとりあえず10倍速でスカイラインを再生させていただきます30キロ制限の急坂急カーブが続きます原付や自転車は通行禁止なのですつまり、キチキチパンツでシリアピールするおっさんの群れを見ないで済むのです これは放規制すべきと考えます。うつ主は原発化を望んでいます。この辺に飯屋があります。40キロ規制区間です。三河湾が見えます。山頂駐車場です。貴重なトイレが存在します。右手が回転展望台の跡地です。回転寿司と違います。第一駐車場です。 植え込みが手入れされているのは有料道路だからでしょうかスカイラインといった競合ですね右手に巨大な廃墟が見えます車載動画はここまでです三金観音です境内に東海地方最大といわれる戦没者慰霊施設の秘湯観音霊場が存在します ここは太平洋戦争のフィリピン方面での50万人近い戦没者の慰霊の地です。慰霊碑は82期あるそうです。秘湯観音です。戦没者の遺品が囲まれているのだそうです。 戦没者慰霊の霊体祭は平成30年で終了したそうです。全員が成仏したと思いたいです。<音楽>また、少し離れた山頂近くに殉国七死病が存在します。 そこには東条英機をはじめとする東京裁判判決に従い死刑を執行された7名の軍人や政治家が祀られているのだそうです。三金さんはこういった場所でもあります。ご視聴ありがとうございました。